万華鏡のミッ回る回るドスクープ マンゲキョーのように、マーラーのように回るれ回れ、ニューイヤープリズンスト。 ニューイヤーバんマンゲキョウのようまわれまわれニューイヤープリズム。 これが魔法探偵の実力さ